さて。四月の。四月の、ね。何日だろう。十二日ですね。はい、朝の見回りです。おはようございます。よいしょ。いたいはい、今日はお客さん来てくれるかな。今日は私、みかんを。おはようございます。みかちゃんが。カメラを回してます。 手ぶれがひどいんですけどちょっとお許しくださいはい慣れないのではいよいしょさ あ, あすっかり桜も散りそう嬉しいね、えー、あの地面にオカ か, かのようにしてます、ね、<笑>でもこの色赤羽の色もいいです、ね、うんいい色はいオーダちゃんの助おはよ う, ち ょ, はようちょっと向いてますよいしょさて向きましょうか卵を見て おはようございますおはようございますじゃあ、こっちに。待って1日目いつものようも、たまどのみながりおはようしくのために今日は舌てに分かれてたりどを見ますあきどー おおおおはははよようういいますおはよう今日ももいい天気ですじゃあみんなた卵はありましたか一個おおちょうよし。 14番に1個はいありがとうございますこっちは0はーいさて卵の埋まり終わっちゃったね終わりましたまだ回す寝スいった ?4 番あ行ってない行こうかよしはいよいしょってたうん喋ってた 片手運転なんて滅多にしないでしょそうしないからもうドキドキにブレーキができないっていうそうなんだよ<笑><笑>危ないあダチョウはタンポポは食べないあパドックの中に入ってたりするけどああお花はあんまり食べてるとこ見たことないけど綺麗ですねなんか食べちゃいけない植物とかあないいや。 葉っぱとか普通に多分食べてたら、水仙とか食べたら死ぬんじゃない？あ、うん。あの辺は危ないらしい。みんなおはよう。メス鳥たちと一人いますね。あ、あ。嘘。あら。これは<笑>。あら。珍しい。珍しいね。これは何？練習？多分練習だね。 下のメスが痛そうまだちょっと慣れない若いオスですでももう慣れたんだねうん、ここのパドックにはもう馴染んでるねへーでももう今ので確信してね、オスだよね<笑>ですねいや、たまにメス同士でもやってるけどおオスだと思う<笑>はい。 羽に草が刺さってるいはいねうん、はい、それ高じゃないですかねそうですねハップニングだ、ね、羽に草が刺さってるおはようスプラみんなおはようだんだんスプラ要素がなくなってきてるそうね<笑>あ、ちょっと怒られた <笑>私の前は横着じゃないわよ、はい、ね。元がボスですかね、群れの。はい。はい、はい、ということで。まあ、こんな感じで、朝の見回りはおしまいにします。はい、じゃあね。は